はい、どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。というわけで、ついに来ましたか。いやー、なんとですね、鬼滅の刃の刀鍛冶の里編の次なる任務ですね。鬼滅の刃、柱稽古編ということで、ま、そんなに長い章ではないんですけどもね、まあ、あの、今回入れて全2話ぐらいになるんじゃないかなと思ってるんですけど、ま、あそんな柱稽古編のですね、ま、見どころシーンをやっていきたいなと思ってるんで、ま、本日は第1話やっていきたいと思っております。で、ま、原作でいうところの128話から130話までのね、ま、中から厳選して、本日見どころシーンをお届けして、 したいなと思ってるんでまあ、皆さん是非是非最後までご覧ください。てなわけで早速見どころシーン見ていきましょう<音声> はい、というわけですね。ま、あ柱稽古編第一話最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、なんとですね、前回、刀鍛冶の里編の最後でね、まあ、根津子っていうのは太陽を克服しておりましたけども、まあ、そんなねず子はですね、喋ることもできるようになりましたということで、まあ、まだ鬼の状態なんですけども、喋ることができるということで、非常にこちらね。いやー、なんかいいね。ねず子が喋ってんのまず新鮮だし、そしてですね、このねず子っていうのは人間でもないし、なんか 鬼でもないんだよねみたいな中間のポジションにいるなんか感じということでなんかこれまでとはちょっと また違ったネズコがこっから見れますよねということですごくねいやなんかいいですねそしてですね善逸のそんな反応っていうのもね面白くてね善逸はネズコがめちゃめちゃ大好きですからそんなネズコちゃんがね喋れるようになるとなるとねもう完全に<笑>もう会話がしたいよねっていうことでもうね通じますからね意思疎通ができるということでそれだけで本当ね善逸は喜んでおりますよということでいやここの日常パートというかねあまり鬼滅の刃は日常パートないんで ですけど、まあこういったねシーンがちょっと冒頭にありますよということで非常に楽しみなねポイントとなっておりますね。でまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、まあ、緊急の中合会議が開かれますよということでまあ、刀鍛冶の讃えをねえっ、まあ、てちょっとお話があるよということなんですけどもまあ、ここでお話しすることはですねまあ、主にあのアザの発言のお話ですね。アザっていうのはですねまああのちょっとね解説したと思うんですけどまあ、発言するとですね、まあ、身体能力が底上げ されるねねになっております、ね、で、ここで初めて原作で、そういったね、あざっていうものの解説みたいなね、パートになってくるんですけども、今回の中央会議はですね、なぜ、刀鍛冶の里編で、かんろじみつと時と無一郎がですね、あざを発言していたんですけども、発言したのかっていうことのね、まあ、条件みたいなところをね、えー、話し合っておりました。まあ、だから、発言したときね、体どんな風になってたか、みたいなね、えー、お話をちょっとあの聞いていくみたいなね、えー、描写があったんですけども、 もうこの時のね、かんろじみさんのなんか説明っていうのもね、まあ非常に見どころとなっておりまして、ちょっとそちらもね、皆さんに見てほしいんですけども、こちらですね。いや、なんとかんろじみさんね、説明する時の<笑>説明がめちゃくそ下手だよということでね、いや、ぐわーってきました、つって。ぐわーってして、つって<笑>。もう小学生ですね、心臓とかがバクンバクンして耳をキーンとして、みたいなね、感じで<笑>、これをさ、 <笑>花澤香菜さんのねアフレコで聴けるよということでいやもう大変僕は嬉しいですね。うーん カンのジミツリさんやっぱねなんかいるだけで本当になんかこう鬼滅の刃が明るくねなってくれるし面白くなってくれますよねなんか遊格編とかではやっぱ柱の登場が少なかったからまあそういったところ感じられなかったんだけどまあ今後の鬼滅に関してはこういったね柱の登場っていうのがどんどん増えていくのでまあそこがちょっと今までにはなかったね鬼滅のなんか良さみたいなねそれぞれやっぱ個性があるのでそういったところが垣間見えてねまあ面白くなっていくんじゃないかなと思ってますねまあ特になんか柱稽古編以降 はすごい面白かったイメージが僕の中でもありますねはいなんでまあこのね観路寺さんの説明っていうところも見どころとなっておりますでですねあざの説明なんですけどもあざのねまあ、発言したものは例外なくということでねまあその後の描写っていうのはカットされていたんですが無限上編であざの発言したものはということでねまあざの説明に関しては今後ね無限上編のところでも説明があるんですが初めて明かされるのはこの柱傾向編の最初の中号会議 となっておりますね はーい。で、まあ、ああの、中央会議でお話ししていた他の内容はですね、あの、根ず子がですね、太陽を克服した今ですね、無残との総力戦になるだろうというね、まあ、お話が出ておりました。いやー、これちょっと楽しみですね、総力戦。うーん、いいねー。で、まあ、あそしてね、総力戦になった時、今の状態では勝てないんじゃないかなということで、そんな感じで、あの、みんなにですね、あざを発言させたいということで、なんかこう、柱稽古編っていう風になるわけですね。だから、まあ、ま、あみんな柱とかね、 もう鬼殺隊全員で力を合わせてもうみんなの力を底上げしていこうというねまあ、始まりということでまあ、そんな話し合いをしていたのが中号会議となってるんですけどもここからですねえ柱稽古編の本格指導という形にねえ移っていきますえそんなわけで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということではいえ柱稽古編がついに始まりますよということでまあ、柱稽古がね始まっていくわけなんですけどもいやこちらねどういった訓練が始まっていくかというとですね特別な訓練が 始まりまりしたとえー、その名も柱稽古。えー、柱より下の階級の者が、えー、柱を順番に巡って、まあ、稽古をつけてもらえるという、えー、めちゃめちゃ今までにはなかった特別な稽古となっております。まあ、こちらね、実施できる理由なんですけども、なんとですね、ねずこが太陽を克服して以来、鬼の出没がピタリと止まったみたいなんですよ。鬼が一切出なくなったみたいなんですよね。えー。 めちゃめちゃ怖いんだが<笑>。なんだこのあの嵐の前の静けさみたいな感じは。無残は何を企んでるんだって感じなんですけど。いや、今はね、ちょっと鬼の出現がパタリとやんだ。だからこそ今、みんなで柱も力を合わせて稽古をしていこうとえ。そういったものが始まったわけですね。で、続いての見どころなんですけども、柱稽古はですね、どういった順番でどんなトレーニングがあるのっていうことなんですけども、こちらということで、え柱稽古はですね、まず、渦井天元によるしごき 基礎体力向上から始まり、甘露寺三釣による地獄の柔軟、時藤無一郎による高速移動の稽古、そして蛇柱による立ち筋矯正、風柱による無限打ち込み稽古、岩柱による 筋肉強化訓練という風な順番でトやー、ちょっと面白いね。なんかいいね。しかもなんかこう、徐々にね、こう<笑>、レベルがアップしていくみたいな感じで。いいっすね。柱稽古ね。薄い天元はね、まあ基礎体力か。まあ元柱だからね、最初はもうほんとアップみたいな感じなのかな。でも柱だからめちゃめちゃきついと思うんだけど。で、その後、か路寺じみつりのえ地獄の柔軟ということで。いやー、ありがたいですね。へ<笑>路寺かみつりさんに教えていただける のは非常にありがたいで、すね<笑>で時藤無一郎による高速移動の稽古ということで、これはなかなかきつい。いやー、高速移動か、きつそうだね。そして、ヘビ柱による立ち筋矯正ということで、いや、これもなかなかね、もうイグロさんさ、めちゃめちゃ怖そうだよね。えー、お前のは歪んでる。 おっつって<笑>。めちゃめちゃ。うん、立ち筋強制はちょっと怖そう、普通に。うん。で、風柱による無限打ち込み稽古ということでね。もうパワー系ですね。もう完全パワー系風柱ということでね。いや、これは地獄じゃない。うん、もう完全地獄だよね。もうしかも品津川さんだからね。品津川さねみやからね。いや、めちゃめちゃ怖くないうん、止まってんじゃねーよ、みたいな感じで<笑>。めっちゃ言われそうだもんね。で、最後、岩柱による筋肉強化訓練ということでね。 いや、ま、これはさ、あの、普通に思えるんだけど、でも順番的には最後だからね。うーん<笑>、いや、やばそう<笑>。ただの筋肉強化訓練とかのレベルじゃないと思う。うーん、普通にやばいと思う。まあ、次回ね、あの、第2話で、まあ、あの、具体的なね、なんかその柱稽古の、なんか風景みたいなの見れますけども、いや、非常にちょっとね、いやー。 辛いんじゃないかなと思ってますね。楽しみですね。はい。で、まあ、最後の見どころシーンなんですけども、こちらということで。いやー、そうですよ。皆さん気づきましたかはい。柱、一人だけね。 稽古してない人がいるんですよねそう富岡義勇さんですということでえーなんと富岡義勇さんにはえー絶大な過去というかまあ悲劇の過去がありましてまあそれと孤独なねあの富岡義勇さんということでこちら見どころとなってますね一応結構重要なねパートとなってますはいでまあ富岡義勇さんがまあこんな感じですねまあ俺は水柱じゃないということでねまあこちら本編でなぜ水柱ではないのかというところがちょっと明かされていくというかまあその理由みたいなところが語られて いくんですけども、まあいろいろちょっとこう富岡義勇さんにはなんか悲しい過去みたいなものがありまして、俺は柱としてね認められるべき存在ではないと、まあ、そんな俺が柱稽古をできるはずがないといった形でですね、まあ一人ちょっとこうなんか柱稽古をやってる中、まあ、逃げ出してしまいますよということで、まあ、それをね、まあ丹郎がね、今ちょっと怪我をしてるということで、まあ丹郎は柱稽古いけないので、まあ、富岡さんになぜ柱稽古をやってくれないんですかと、えー、言った理由をですね、まあ、こう深く尋ね に行くという、ね、描写っていうのが、まあ、ここにありまして。 まあ、ここは非常に見所となっておりますね。いやー、ここ読んだ方ね、ちょっとわかると思うんですけど、かなりちょっと悲しいというか、ああ、そういうことがあったんだ、みたいなね。なんかこう、富岡義勇さんのこう、見方というかね、視点っていうか、あ、これまで富岡義勇さんってすごく強そうに見えてて、で、それでいて一人でいるみたいな感じだったから、すごく頼りがいがあるね、なんか柱だなってすごく思っていたのが、そこがこう、なんか変わってくるというか、初めて柱だけど、なんかこう、弱々しい、 というかあそういう一面もあるんだみたいなところに初めてこう視点が当てられたあの描写となってまして僕は本当にここはなんか新しいというかなんかこう悲しくなって ですね。うんですごくそのなんだろうな富岡義勇さんに感情移入したくなるというかすごく応援したくなるようなえ、そんな描写がここには含まれているのでちゃんとこう見てほしいなって思ってる描写ですねはいでアニメで見る方はアニメ勢の方はね非常に本当注目して見てほしいなーってすごく心から思ってるねそんなあのパートとなってますねこんな感じで柱稽後編は終わっていくわけなんですけどもまだまだえ富岡義勇さんの問題に関しては 解決できておりませんよということでまあそんなところが次回柱稽古編の2で第2話でちょっと語られてくるんじゃないかなと思っておりますはいということでねまあ、柱稽古編の第1話はこんな感じとなっているんですけどもまあ今までとはちょっと違った鬼滅の刃がねまあ、見られるまあそんな編となってるんじゃないかなまあ、特にこう大きい戦いとかまあ、大きい物語の転換みたいなのはないんですけどもなんかこう今までにはなかった日常会っていうのがねこう映し出された まあ、そんな辺となってるんじゃないかなと思ってます。まあ、表向きにはそんな感じなんですけど、裏ではちょっと富岡義勇さんの過去だったりとか、まあ、ちょっとアザの発言だったりとか、そういうところもちょっと動いてくる、まあ、ポイントともなってるんでね、無限上編のための回ということで、え非常に、ま、ちょっとまた新たな鬼滅の刃の一面っていうのが見れてきて、ちょっと面白い回になってるんじゃないかなと思ってます。てなわけで次回はですね、柱稽古編第2話ということで、具体的な柱稽古編の風景みたいなところが見れてくるんじゃないでしょうか まあ柱のね皆さん注目してほしいのが柱の傾向どんなぐらい辛いかっていうことですよねはい<笑>それでやっぱ面白いしそれぞれやっぱ個性が見えてくるっていうところがあるので第二は注目ですねはいというわけで皆さんここまでご覧いただきありがとうございましたまぜひぜひチャンネル登録高評価お願いしますそしてコメントなんかもお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょ う, う<笑>